以前の動画でね、アメリカのハーバード大学法科大学院のマーク・ラムザイヤー教授がですね、この水平社運動とかね、解放同盟とかを真正面から批判する論文を出してるってことを紹介したんですけども、でこの論文、もちろんね、僕は裁判所に提出したんですね。でまあ、どういう趣旨かっていうと、特に大事なのは、この論文っていうのがね、 まあ、私が公開した全国部落調査をねベースとしておりましてそれを使っていろんな研究をしてるんですねだからその全国部落調査が差別目的にしか使えないよっていうのは全くもって間違いでしっかりと学術的な価値があってで実際に学術論文を書くために使われてるっていうことを証明するために裁判所に提出したわけです。 で当然、それについて、ね、解放同盟は非常に怒ってまして解放同盟がです、ね、この全国部落調査の裁判についての、ね、宣伝サイトを立ち上げてるんですけどそこに、ね、最近、こういう、ね、片岡小論文っていうのが、ね、載ってるんですね。 片岡っていうのは解放同盟の副委員長の片岡さんのことなんですけども、このラムサイヤー理論の政治的背景、これ、このいわゆる片岡小論文、内容についてはね、実はほとんど、この解放同盟のね、岡え学者の、え受け売りみたいなことが書いてあるんですけども、ただね、これもね、一応ね、この片岡小論文っていうのもそれなりに研究対象として重要だと思うんですよ。なんでかっていうと、 この解放同盟にとってあのー、ラムザイヤー論文のどの部分が痛いのかっていうのはねちゃんとね説明してあるんですねえっ、ー、とねどの部分が結局痛かったっていうと一つ歴史的な事実の改ざん江戸時代に得た品認と呼ばれる川をなめす仕事を行っていたことは全国各地のさまざまな古文書資料から明らかであると私の地元埼玉でも何とかかんとか書いてありますねラムザイヤー先生は ほとんどの川田は動物の死骸の皮を剥いだことはなく、比較と駅とは何の関係もなかったと。ほとんどのブラ民は彼らの先祖を眩しい、貧しい農民にたどるっていうふうに書いてある。これが、えー、全く違うと。歴史の改ざんだっていうふうに言ってるんだけども、でもね、私の地元埼玉っていうけど、片岡さんってね、もともと兵庫県の出身ですからね。で、実際問題として本当にね、 事実としてほとんどの川田が動物の死骸を吐いたことはないっていうのは本当です、これは、えー。そんな川とかね、そういう産業だけであれだけね、 えー、何十万何百万っていう人が生活できるわけないんです。いつもそればっかし占領でやってたわけじゃなくて、やっぱりほとんどの得たというのは、普通の農民みたいな仕事をしてた。あとは、農業以外の仕事ですね。土地をあまり必要としない仕事、竹細工とかそういうのをやってたっていうので、このあたりはラムザイヤーさん正解なんですよね。解放運動の冒徳、特徴は<笑>、 ブラック解放同盟の運動をとことん愚弄し冒涜していることである<笑>あのラムザイヤーさんの主張はこのボルシケ引きグループは自らの政治活動を活材するために全国水兵社を作ってその後犯罪集団に乗っ取られたとで松本慈一郎は犯罪の暗黒外の代表っていうねまあかなりかなりねあのストレートな主張をしてるんですねラムザイヤー先生はそれについて、ね、怒ってるあとね 解放同盟関係だと、やっぱ、狭山事件ですね。えー、石川和夫は、強盗殺人でかなり重要な役割、役割を果たしたと。彼が少女を強姦殺害したジャンクの少なくとも一部であったことは、疑いの余地はないっていう風に言ってるんで、これについても、やっぱし怒ってますね。やっぱ、りこのあたりも、解放同盟が怒るポイントなんですね。で、三つ目の、この解放同盟が怒ってるポイントは、童話対策事業というものをね、タムザイヤーさんが否定していることですね。 同和事業が終わってからむしろ部落からこう暴力団がですね、出ていってですね、部落というものは住みやすい場所になっていったという、そういうことをラムザイヤーさんが言ってですね、完全に同和事業というものを徹底的に否定してるんですよね。それに対する解放同盟の反論は、いや、同和事業特別訴訟を制定して、ちゃんとね、正当な手続きをやってやったわけだから、 ゆすりだとかそういうものではないっていうことなんですよね。そして、さらに悪質な印象操作。全国部落調査を使って、えいろいろ人口動態の調査をやってるんだけども、えー、これをね、その、暴力団と部落住民を結びつけるような、そういうようなね、恣意的な結果を出してると。うん、そういうことで、えー、起こってる、まあ。特に全国部落調査を使ってる部分ですね。あとは、あ研究成果の無視と。 ブラック問題に関する先行調査を無視して、あの都合のいいところだけ、えー、つまみ食いしているとその、国の補助金が若いブラック民の男性に学校中退し、ブラックにとどまり、犯罪心事系統に加わるように仕向けたっていうようなね、そういった書き方をしてるんですね、で最後はもう、あれです、差別だ、差別だ、黙れ、黙れ、なんか安倍政権の戦略、ここでも安倍側とか出てきてますね。 あとは、この辺りはもう片岡さんの、えー、主張ですよね。ダムザイヤーさんの論文が全部が全部合ってるとは思わないですよね。この暴力団云々っていうのはね、やっぱ、大阪とかあの辺りに当てはまる話だと思うんですね。で、地方とか農村部に関しては、まあ全部が全部そうっていうわけでもないですしね。 あと、ラムザイヤーさんの論文ってのはやっぱりね、ちょっとね、論文だから気になってるのは、やっぱ市町村単位でしか検証してないっていうことですね。ラムザイヤー先生、ね、でもその論文の中でね、そんな具体的な地名だとか、その個別の地域まではそこまでの制度は必要ないみたいなこと書いてるんだけども、それは違うと思うんですね。やっぱり個別の地域まで見ないと、その一つの市町村の中でのね、 それぞれの部落の様相っていうのは全然違うっていうことがあるんですよねで。あとはもう最近でもね、なんか部落っていうのはその地名に特徴があるとかそういう変なことを言う人がいるんだけども、そういうのはやっぱ個別の部落を実際見て地名とか調べないとね、それに対する反証とかもできないので、やっぱおかしな俗説が広まっていくというあたりに関してはね、ちゃんとね、個別の地域を見ていかないといけないと思うんですね。あと、 やっぱ農村部と都市部っていうのはだいぶ違いがあるからその、まずは個別の地域を見て、あと農村部と都市部っていうのはちゃんと分けて考えるっていうことあたりが、僕はちょっとそ の, そのあたりがラムザイヤさんの論文からは欠けてるところかなと思うんで、あの、実はラムザイー先生に僕メールしてみたんですよね。返事返ってきましたよ。うん。なんか、あの、 あまあ、なるほど、みたいな、そういう感じでした。あの人、なんかね、ちゃんと返事返してくれますね。送ったら。それは、バンバンあんまし送ったら、そんな、向こうも忙しいから返してくれないと思うけども、いつ、いつ送ってみたらねあの、返信してくれると思いますよ。だからね、これと、この片岡小論文っていうのもね、ちょっと見て、その、どの部分が解放同盟にとって痛いのか、 というところをこう、ね、把握した上であのラムザイア論文というものを、ね、見ていくと面白いんじゃないかと思います。ということで今日の啓発動画でした。